ここで訳も分からずやられるわけに行くかそこだスイピンガラルチャー誰だろうとこっちに仕掛けてくるなら当たれ面倒派ガウンゼロサイダー この俺と SRX を止められると思うな！念動集中！試行拳、ラインナック！誰だろうとこっちに仕掛けてくるんなら！ らえブレードキック何者か知らねえが SRX の力を見せてやるぜ「T リンクフルコンタクト」絶「絶ェット射出」「トロニウムエンジンフルド」 天井天が粘土爆合爆砕